ありがとうございます。えただいまご紹介にあたかりました今年初めて来させていただきましたビャッカムスオ東京支部と申しますえまずは晴天の音でのご正解、本当におめでとうございますえ開催にご尽力いただいた皆様そしてお集まりいただいた皆様のおかげで私たちは今日こうしてこのステージに立つことができましたえその感謝の思いを込めまして踊り越しを一生懸命皆様へ演舞、披露させていただきますどうぞご声援のほどよろしくお願いいたします やこそ 閉じて、かぼんじっとしてていい髪が指が少しだけ痛む声も<笑>なくはつる人にじむ汗を犬の人で見乱れ散るあなたは罪の果実 You're a- 生っ粋の断りを読み解きて今ここに舞い踊らん。 このか の静寂に、ひととの夢を語りてはっヤクタソ東京支部でした。ありがとうございましたありがとうございました